ジャニーズの人気グループ p n g o p s の高橋海人24が4月9日に放送されたトーク番組オシャレクリップ日テレ系に出演。グループの今後について初めて心境を明かしていた。 高橋さんは、今回同日に放送開始したシクストーンズへの森本慎太郎25との W 主演ドラマ、だが、情熱はある、の番宣のため登場。番組終盤でマックの山崎育三郎さん37から t n g ック s としての今後の目標はありますか と質問された際に、高橋さんは言葉に詰まって目頭を押さえ、約30秒にわたって涙を流していたんです。芸能指揮者。高橋の所属している金プリは、5月22日をもってメンバーの岸優太27、平野紫耀26、神宮寺優太25がグループから脱退ジャニーズ事務からの退場、岸のみ秋系退場予定、する。 5人のキンプリが変わってしまう瞬間が刻一刻と迫ってきているコン。だからこそ高橋さんにとってこの質問が刺さってしまうのも無理はないですよね。高橋は絞り出すようにそうですね。一人でも多くの応援してくれるファンに会うためにもっと大きいステージだったりとかもっと回数多く皆さんと会えればいいなって思いますねとグループとしての今後語っていました。全能。さらに、 高橋は目を潤ませながら、個人としての思いも告白。続けて高橋さんはメンバーが何よりも僕は好きなんで、なんかみんなが幸せに、暮らせたらいいなって思います。ずっと友達でいれたらいいなって思いますねと、メンバーに対するストレートな思いを明かしていました。脱退が迫った状況だからこそ、 この高橋さんの純粋でシンプル願いがどれほど難しいのかが伝わってくるので、切ない気持ちになってしまいますね。全能。ファンからも、兄たち、よいまっすぐ末っを抱きしめてあげて、くれうみちゃんの涙が全てを語ってくれてる。喋れなくなるくらい涙をこらえながらメンバーの幸せを願ううみちゃん。 だから、png アンドプスが誰よりも大好きなんだよ。さすがに苦しい、ね。離れ離れになるしかなかった未来が悔しい。辛すぎます。20代の若者に何してるんだと怒りで泣きます。アマの思いはファンにもしっかりと伝わってるよ。今日もアイドルでいてくれてありがとう。というように正直な気持ちを明かした高橋への感謝の声と、 金プリが迎えるしかなかった辛すぎる現実に涙していた。四角高橋山が開いたジなるステップ番組では、高橋さんの恩人たちからのメッセージが送られる企画が放送されており、デビュー前から指導を受けていたダンスの恩師であるダンスグループのエストキングズ、ヒットキングス、ののぽうさん36が登場。 のぽーさんは、昨年2022年にジャニーズからデビューしたトラビスジャパンをとジャニーズ JR が中心となってカバーダンスを披露する YouTube チャンネル81ダンスストゥーディオに高橋さんが出演した時に t n g o p スじゃないアマを十何年ぶりに見れたなって。ダンサーのアマをちゃんと見れて、あっつ。まだダンス好きなんだ。 って感じた、と高橋さんのダンスに感動をしたと語る場面が、そこで番組では高橋さんは、自身が振り付けをした、ジャニーズの大先輩スナップへの、シェイク、1996年のダンスを披露していました、全能。このダンスは異例の事態だったという。 スマップへの曲は2016年に起きたスマップ解散騒動以降番組でも多重とされてきたのかなかなか使われない傾向にありました。そんな中高橋さんがスマップへの楽曲を披露していたということはスマップファンからしても嬉しいこと。 キンプリメンバーの発言も合わせて、忖度なくジャニーズについて語ることができる高橋さんは、これからジャニーズを切り開く中心メンバーになっていく可能性も考えられますね。全キンプリ脱退後、どんなに時間がかかっても、また5人が揃っての姿が見たい。ファンが願うそんな未来に期待したい。 四角、いい写真すぎる、高橋山の躍動感あふれるダンスショット四角4月9日に、おしゃれクリップの番組公式ツイッターに投稿されたのは、山崎が撮影した高橋のダンショットが公開された。この写真を見たファンからは、素敵な写真、いい写真すぎる、海ちゃん本当にジャニーズに入ってくれてありがとう、というように絶賛の